はいどうも、メイチャんネルです。本日私はですね、今、函館空港の方に到着しまして、今日からですね、4ポイントバイシェラトン函館さんの方にね、お世話になりますということでですね、これからの市内方面のねシャトルバスに乗って函館駅の方に向かっていきたいと思います。行ってまいります。 チェックインが完了いたしまして本日は10階の角部屋にしていただいているそうです。ということで、1022でございますね、はい。かなりね、お付きのある感じのお部屋ですね。はいということで、本日はこちらのですね ですこちらからね海が見えますねはいきましょう、はい、おおんかいいですね落ち着く感じの空間ですねはい本日は、まあ、こんな感じのねお部屋となっておりますいやなんか いいいじゃないですかこんな感じで、なんかウェルカムメッセージもいただいております。はいちょうど函館駅の方ね見ていただける、えー、ビューとなってますね。はい、こちら側のビューです。では、簡単にですねお部屋の方見ていきたいなと思います。はい、本日はこちらですね、エレベーターホールを出ていただいて、左手奥。 進んでいただいたこちらですね。1022ゴスとなっております。はい。まあ、扉とかはね、あの、ウッド調の感じになってますけど、まあ、一昔前っていう感じはね、やっぱりありますね。入っていただいて、左手にね、すぐ姿見のね、鏡があって、メインのね、電気のスイッチがございます。はい。そして、入っていただいて、左手の方にこういったね、 収納スペースがございます、まあ。リュックとかちょっとね、今放送で投げてしまいましたけど、まあ、荷物ね、置く台こういう風になってますね。はい。で、こちらにハンガーであったりとか、消臭スプレー。そして靴べらとシューブラシ。はい。で、足元の方には、えー、このようにですね、スリッパ類がございます。収納スペース。はい。そして、こちらの方には、 緑茶だったりとか、マグカップ、ティッシュ。そして、お水とグラス類。電気ケトルがございます。あ、コーヒードリップもあるんですね。あ、これ好きなやつです。いいですね。はい。ポーションなどは、どうなってますかね。はい。はい、こんな感じで、アールグレーが2つと、コーヒーがね2つという感じです。いいじゃないですか。そして、こちら、冷蔵庫は空です。 で入っていただいて、こちら右手ですね、こちらが水回り、はい、こんな感じでお風呂とトイレ、はい、ございます。そしてこちらですね、はい、アメニティ類がシャンプー、コンディショナー、ボディーソフトございます。そして、はい、こういったアメニティ類とドライヤーは、あれですね、きっとね取りづらい、ヨニティじゃないかなと思うんですけど、 こんな感じで、パナソニック製のイオニティでございます。はい。置いときましょう。危ないですね。はい。で、ウォッシュレットね、こんな感じでございます。はい。まあ、ユニットタイプっていう感じですね。まあ、でもなんかね、リニューアルされてて、いい感じじゃないですか。おっと、シャワーを出した。はい。まあ、水圧なんかもね、全然申し分ない感じですね。はい。 こちらが水回りという感じです。はい。そして、こちらの方にはテーブルと電話機、そしてセキュリティボックス、セーフティボックスがあって、こちらに<笑>ランドリーの、ね、バック類がございます。はい。で、ここに照明あ HDMI でね、差していただくことができる。これだったらね、ワイヤースティック t v とかもね、差しやすいですね。いいじゃないですか。で、コンセントが2箇所。 という感じですかテレビのリモコンと手わき、間接照明、こういう感じでつけていただくことができるという感じですね。はい、まあ、コンパクトですけど、こういったねドレッサー兼デスクみたいなのがあっていいですね。はいで本日はねツインルームという感じになってますんで、ベッドがね2台ございまして、まあ、フリーサイズのルームウェアがねこのようにもう置いてございます。はい 入り口灯だったりとか、足元とスナイトをつけて、えー、こちらですね、コンセント1箇所と USB-A が1箇所。そして、こちらにね、時計がございます。ここら辺もね、きっとこうやってつけていただくことがね。はい。まあ、結構明るくなりますね。なんか非常におしゃれな感じ。なんだろう。ちょっとなんかニッキーに見えなくもないおかしいですかね。はい。まあ、こんな感じですね。 で、空気清浄機がこのようにありまして、はい、つけておきましょうかね。はい。で、先ほどのね、えー、ウェルカムメッセージがございます。これ、ウサギですかねこれなんか見たことあるんな。なんかね、テレ東かなんかで見たことあるぞ。羊のシェーンみたいな感じでしたっけなんかそんな感じですね。で、ソファー、めっちゃなんか、細長いですけど、ソファーがあって。いいじゃないですか。はい。いやー、函館やってまいりましたね。こんな感じですね。 まあやっぱり駅前なんでね、いろんなホテル揃ってますし、なんか困るところも食べるところもね、全く困らなそうですね。はい、いいじゃないですか。で、ここも電気ねつけておきましょう。はい、まあ本日はねこちらの方にお世話になりますと。いかがでしょうか。はい、それではね Wi-Fi 接続しましたので速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。 はい。速度出ました。インターネット速度、ダウンロード下りが 24Mbps、アップロード上りが 19Mbps となってまして、Wi-Fi 速度としましては 44Mbps となってまして、まあ、ちょっとね、黄色いのでインターネットの速度は遅いです。Wi-Fi の速度は実用範囲です。という感じで出てますので、まあ、ちょっとね、ライブとか、えー、お届けする場合にはちょっと不安定なんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで本日はですね、こちら。 フォーポイントバイシェラトン、函館さんの方にお邪魔させていただいております。はい。今日はね、4月の7日ということでですね、まあ、5月いっぱいでですね、こちらのフォーポイントバイシェラトンさんは、運営は変わらないんですけれども、リブランドということでですね、もうフォーポイントバイシェラトン、マリオット系のホテルではなくなってしまうということもありますし、今、Q1 プロモーション中ということもありますので、まあ、宿泊実績をね、稼ぐためにも、今ね、 やってきた方がいいかなというふうに思いまして、えー、やってまいりました。 はいまあだいぶね遅れませながらですけどもまあ、非常にね函館時代私も初めてなんですけども空港からですね函館駅がめちゃめちゃ近いもう20分ぐらいでね、えー、バスで来れるという形ですしバス自体も500円ぐらいでね来れてしまうという感じでめっちゃ便利ですで駅前なのでもうね食べるところにも困らないんだろうなっていう感じはねもう伝わってまいりますまあ、本当に今チェックインしてですねまあ、お部屋の方にね来たばかりでございますのでまあ、館内散策などはねちょっとゆっくりさせていただこうかなという風に思いますけど今の と, ところは、まあ、やっぱりね、ちょっと古さは、えー、あるかなというふうに思いますけど、駅、まあ、前でですね、まあ、函館ですしね、まあ、こんな感じだろうなというふうに思います。まあ、ただですね、ご飯はめちゃめちゃ、ね、美味しそうだなというふうに思ってます。えー、で別に、作り自体がね、まあ、古いという感じは見受けられますけど、き、まあ、綺麗ですしね、あの清潔感もあって、もう古くてダメだということでは当然ありませんので、まあまあまあ、新しい、ねえー、ホテルと比べてしまえばね、 あの当然古さは目立ちますけど、別に全くね、えー、気になりません。えー、まあリブランドしてですね、内装を変えるのか変えないのかちょっとわかりませんけども、えー、プレミアキャビンさんにね、変わるという形でございまして、まあプレミアムホテルグループでね、運営自体は変わらないので、まあ、スタッフとかはね、基本的には変わらないのかなというふうには思っておりますけども、 なんでね変わるんでしょうね。まあ、いろんな<笑>問題もあるんでしょうかね。はい。ということで、まあ、あのー、夜なんかもね、どこへ食べようかなっていうふうにね、悩んでます。ホテルの中でね、食べるのもいいですし、やっぱり周辺でね、食べるのもやっぱりいいなっていうふうに思っているので、まあ、ちょっとね、悩んでおります。まあ、今回、こちらね、2泊させていただくという形でございます。えー、本日は111022、えー、号ス となっててましてチェックアウトがね4月の9日という形でございます。はいということで、ね、まあ、2泊、ね、ゆっくりさせていただこうかなとい う, ふうに思います。まあ、ちょっとね、一通おり、まあ、ライブのセッティングなどを、えー、終えてですね、まあ、ちょっと館内散策だったり周辺の、ね、ちょっと散策行ってみようかなとい う, ふうに思います。では、楽しんでいきたいと思います。はいそれではですね散策がてら、ちょっとねもう夕飯を食べに行こうかなと思いますけど、エレベーターホールには製氷機ございますね。はい、このような製氷機と ビールとかもね、売っておりますはい、こちらですねドリンクなどもお部屋の方にね持っていただくことができますウェルカムトリンク13時から19時までという形ですね はい、とりあえずね、これから今、函館駅前なので、なんかね、食べに行こうかなと思います、めっちゃお腹空すぎました、はい、近場にはね、どんぶり横丁とかね、ござ時ます、ね、時分発、星野、ねはい、駅前なので、ですねもうこちらのこの距離で、ですね、まあ、こんな感じのね、モールみたいなのがございますね。 はい、もうね雨だしここら辺でね食べちゃおうかなと思いますはいということで、ね、とりあえずいただいていきます、うんうん、はいごちそうさまでしたまあ今日ね初めてのご飯ということもありましてめちゃめちゃね美味しかったですいや本当はねもうちょっとねゆっくり探してですねまあ、ゆっくりね 地元のもの食べたかったんですけど、まあ、十分美味しかったです。まあ今日はですね、まあこの後ゆっくりさせていただいて、えー、22時半からまたこちらでライブをお届けさせていただく予定でございます。そちらの様子につきましては上の方にリンク貼っておきますんでね、よかったらそちらのアーカイブ見ていただけると嬉しいです。えー、ゆっくりさせていただいて、明日の朝食ね、飲、えー、んでいってですね、まあ明日お昼にですね、まあこれもね、近場なんですけれども、ねむろはなまるさんの、またおすすめ。 え、いただきに行こうかなというふうに思っております。楽しみです。はい。ということで、えー、ゆっくりさせていただきたいと思います。おやすみなさい。はい。おはようございます。昨日はね、ぐっすり眠ることができました。 今日はね、あの、雨も止んでいい天気になりましたんで、まあ、ちょっとね、周辺の散策などもね、していければなというふうに思います。まあ、今ね、シャワー浴びてですね、さっぱりしたところでございますけれども、これからね、早速、朝食の方ね、食べに向かっていきたいなというふうに思います。じゃあね、行ってまいりまーす。はい、こちらね、朝食会場です。 はい、とりあえずですね、こんな感じでね、持ってきました。結構ね、山盛りで持ってきましたね。ラーメンとか、ザンクとか、豚肉なんかもあります。はい、こちらにいただいていきます。海鮮と。うん、豚肉と。元々のものが食べれていいですね。 上からとか嬉しいですね。ガスに枯れるめっちゃ歯が黒くなりそう。 ごちちちそうさまででししたためちゃめゃゃ美味しかったです豚丼海鮮丼ラーメンサラダラーメン最高ですねはいイカスミカレーっていうのがあってねちょっと面白かったですねまああのイカスミっぽい感じはあまりなくて、まあ、カレーだったんですけど黒いカレーっていう感じでしたねいやー個人的にはね海鮮丼はまあもちろんなんですけど豚丼が美味しかった豚丼って勝手に私が豚丼にしただけなんですけどあのー、豚とね玉ねぎを甘辛く炒めたやつがめっちゃ美味しかった はい。ということでね、もう一泊ね、させていただきますけども、まあ、基本的には同じね、えー、ルーティーンの繰り返しとなります。まあ、今日はですね、まあ、あの、根室花丸さんっていうね、あの、まあ、回転寿司なんですけど、なんかね、美味しいっていうことを聞きましたんで、まあ、そちらの方行ったりとかですね、あとは、あの、最上階のですね、あの、バーなんかもちょっと覗いてみようかなというふうに思います。まあ、それだけね、最後お届けさせていただいて、えー、今回のね、こちらの方ポイントバイシェラトン函館さん、まあ、とりあえずね、リブランド前に駆け込みでですね、 まあ、Q1 プロモーションの助けもあってですね、来ることができてよかったなと思います。またね、あの函館来る際にはですね、まあ、ホテルがね、マリオット系のホテルではなくてですね、プレミアムキャビンという、えー、ホテルになるわけなんですけど、また訪れたいなというふうに思いました。まあ、ね、近くラビスタさんとかもありますしね。 あの、いろんなホテルもありますんで、あの、ぜひね、泊まってみたいなというふうに思います。皆さんもぜひ函館いらっしゃった際にはですね、まあ、ひょっとするともう、4ポイントバイシェラトン函館さんではなくなってるかもしれません。6月1日にね、えー、リブランドの予定となりますから、まあ、それまでに間に合うようであれば、ぜひ、マリオット系のね、ホテルのうちに遊びに来ていただいて、まあ、間に合わなそうであればね、そのリブランド後でも、 この周辺のホテルでもね、構いませんので、ぜひね、えー、楽しんで見ていただいてはいかがかなというふうに思います。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。今晩もね、またこれライブやる予定でございます。そちらのアーカイブにつきましては上の方にね、リンク出しておきますので、よかったらそちらも見ていただけると嬉しいです。珍しくね、クレジットカードの話してますんでね、よろしくお願いいたします。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 グッドボタンね、押していただけると励みになりますし、こういったね、動画の継続、ますます頑張っていけると思いますので、ぜひね、よろしくお願いいたします。で、次回のね、あの動画につきましても、お見逃しがないように、ぜひチャンネル登録いただければと思います。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。ああ、めっちゃお腹いっぱい。